初めましての方が多いと思いますが私たちコジャントエイと申しますコジャントとは土佐弁でめっちゃという意味ですすなわちめっちゃええチームでございますまだデビューしてもうないですがこの演舞を見て皆さんがコジャントエイめっちゃええやんと思っていただけるよう踊りっ子一郎 それでは参りますこじゃんとえわめっちゃいいわ